今日はこんな装備ですよ入れるかね誰かおるかなほらー 広くなったすごいねやっぱりこれすごいねこれ高っ天井 4m 以上あるか、ね、いやそうでああすごいすごい初めて前回来た時はねいっぱいやったけどちょっとねちゃんと見れなかったああんもなんだ1個2個 3個やね右の方はわあ右の方もすごいねやっぱりこれはやっぱ大きいわせっかくよう残ってるもんねせっかくの中まあ何もないけどね まあね、初めて初めて来たんやけどね一人で入った初めて一人で入ったんやけどすごいよやっぱりいやーこれはすごいすごいことだよね35分やったかね こ, れこっちがこれは結構大きなどうなんだろうね これも大きいね、オートよりほら、結構大きいんですよほら 1段2段3段高さがどれぐらいあるかね3ルなしぐらいか3ルないぐらいかな1段えっ1段2段3段4段かいあらこれタコレーなんかいいねポキッといってるかなポキッとこれすごいことになってるね これこう壊し戻ろうかねふれますいやいつ触れたんやのかこれ見たかにまだ倒れてる間もないぞごらへんフラハのためぎでございますずいぶん水入ってるね 前 回, 前回2回ぐらい来てるんだけどもうそこが見えるぐらいね水少なかったねあいつやったっけ去年の去年の夏ぐらいだったかねものすごく少なかったんやけど久しぶりでございますこんな水がねいっぱいなのはおいよくおるやんかすごい風やはいこうい う, う見とるわけじゃないこういうはいここだよこれはいこれ はい、失礼します。中、増せてあるんだよね。すごいですね、作りが、はい。失礼します。ここはライト入れませんからね。きれいに、ね。あ、ライトはつくんかね。つかないか。見てください、これ。すごいよ。一枚多いからね。天皇陵と同じの作りでございますね。ああ中はね。 1234段かね4段やねすごいでしょコンクリートブロックで作ったぐらい綺麗や<笑>ねえで部屋1枚円分でございますからね高さが2ー、四5畳ありますからね素晴らしいねはい失礼しますこれね 前は小さかったんだけど、ものすごく大きいのとね実際の一番端にねちょろっと置いてただけだったんだけどあらあら、ね、これは皇族の方じないっていうようなことを言われたんだけどね、まあ、いずれにしても政権内にいないとこんなこと作ったらね怒られますから何やってんねん言ってねすごいね上もね1枚2枚かねこれはね一回見ただけのね価値があります 御縁でございます正月はね逃げるんで大変らしいですけど<笑>十二面観音さんでございます ちょっと中まで見えないかちょっと見えませんかね上は見えないか一応ねこれで見ると両袖でございますけど大きい光ってませでねそれから干支が見えるはずだけどね干支の花壇がどうなんでしょうかねこれが両方に 二千二十三年。石が中華かな、これやってくれてるの。毎年ね、十二月から一月ぐらいの間ね。江戸かなんでございます。ね、ここはね、生命堂でございます。生命ねはい、見てまか平安時代のね。陰名師の安倍の生命をね、祀ってあります。 ここだしは、行くと行くこといらっしゃるからね。<笑>どういうんだろうか、わからんな。 はあ、い、何かちょっと入ってみましょうかね<笑>いり口が 1m ちょっとあるないくらいかちゃっとかかんではい。あ うわ、すごいんだからさ。どうやって入れたんかね。みんな言うとるけど、あら真っ暗ですか。んだよ、真っ暗で見えたくらいそうよね。あらせっかん中見えない、残念。 ああ、これ用途がなかったんでね。ここ用途がなかったんでね。いやすごいセクが。<笑>ここに正月で、まつであったんだけどね。天井石どうなってんだああ、1枚二2万か。1枚もんか。わからんな。これはすごいね。この子ね。これがね。どうやって入れたんだろう、せっかョね。やっぱり、最初、 せっかん入れてから、盛りましたか、土を。はい、どうすごい、すごい。はい、行こう。大分 行, 行ってみましょうか。出ますからね。ほら、見てないか。あれ、何もわからんがねあ。こっちか。 これで見ると。現在地、席率。形分からへんでな。あらー。これは見られんわ。残念。見れるかね。見れますか。あれ、二きなかったっけ、一機見えんがない。 一気わかりもう一気どこや。全然目視で分からへん暗くらで。こうやっても見えるかね。